でおはようございます。あの今日は、たくさんのお持ち込み企画ということで、はい。どういった企画なのかちょっと接そうなのかなと。<笑>を<笑>いただけたらと思うんで。はい、わかりました。わかりました。<笑>ちょっとえちょっとですね、まあ今回あの前回ですね、あの、うんまあ、前回ちょっと結構前だけど、V さんと僕で、あのガンダムとグフをやったじゃないですか。えー、グフの動きとかガンダムの動きをそれぞれちょっと理論立ててお話、うん、させてもらったんですけど、まあちょっとあれを。 あれからちょっと着想を得まして、フィクションのね、<笑>うん、なんか技とかあるじゃないですか、はい、あれをあの形式で、あえて理論をこじつける気味にやってしまって、実戦で使えるのが脳なのかっていう判い、はい、判定を下すじゃないですか。というところで、まあ、本日あの、フィクションの作品から、必殺技を1個引っ張ってまいりました。なんすか 作品はですねあの眠り強しろっていう作品まああの最近最近がまあガクトさんもやられたような作品なんですけど、うん、まあ現実に起きましたね<笑>あれの中にですね円月殺法っていう必殺技があるわけですよまあ動きとしては刀をこう構えながらず<笑>っと相手<笑>刀を構えながらこう、うん、ずっとこう aim を出す ててる間に敵かか っ, て突っ込んでくるみたいいな技らしいですよなるほど。まあまあ前みたいにガンダムみたいに映像を見まして、はいまあそのうん、我々が見た感じであもしかしたらこの動きってこういう意図があるのかなとか、はいはい、こういう効果がまあ実践で考えたら得られるんじゃないかっていうのはい、ちょっとまああの無理やり議論付けてみほという回です。はいはい ワンシーンだけだと分かりにくいんで、ちょっとなんか何シーンか集めてやったんですけど、ね。はいはいはいそ。そう、こうやって刀をこう回していくんですね。<笑> は, いはい、はいはあ、なるほど。でこれも催眠術かかったんですね。かかったっていう設定。催眠術。あ、催眠術っていう設定があるんですか。なんか人の考察によっては催眠術的なとか。と<笑><笑> あ, あ、別に明言はされてないけど、なんか催眠状態になるっていう描写の中にあるらしいんです。 ーへー何なんだろう、これ、トンボとかと同じなんだ、ぐるぐるされたらさ、目回すの<笑><笑>なるほどね、うん、一番あるのはしびれを切らしてとかだと思うけど、そうでそうでだからスキ、隙、うん、だらけなのかなと思って、なんか、じれったくなって突っ込んでいくのかなっていう、隙、はいはい、だらけに見せて、相手の隙を誘発するみたいな動きなんだろうね。そうそう相手がこの構えといて、攻撃してくる瞬間が相手の隙になるっていうのを突くんだとは思うんですけど。うん この間にやられるやっていう、まあまあ、こっちからしたらもう突っ込みどころがすごいんですけど。でも意外となんかぐるぐる回してたら相手がどのタイミングでかかってきても一番近いところで構えられるんじゃないですか自分的には。おーうん。おーうん<笑>うね、マジ。<笑>なるほど、ね。っていう。全て構<笑>え。ええ。今の見た印象で言うとなんか、はい、どういう印象を受けます。はい、いやでもしびれを切らして切りかかるのが一番あると思いますけど。 まあそうですよ、ね、うんからしたらでも別にこれをしたからって一撃必殺みたいな技じゃないじゃないですか結局、うん、相手のスキーを作って、うん、そまあ、自分に有利な状況を作るわけですけどそっからはやっぱ実力勝負じゃないですか、うんまあ、割となんか相手がかかってきたタイミングでどこからでもその切りかかりやすい構えの ポジションに近くなるようになってるなと思うんですけど、はい、これがそれを関係してるのかどうかわかんないですけど、一回なんか嫌いの話で聞いたことがあるんですけど、ねはい、例えばなんですけど、はい、相手から見て人間ってなんかもうやっぱ片方こうってこうやって動いたら抜もう抜くのが丸わかりじゃないですか。は い, はい、はいはい、でもなんかめっちゃゆっくりなでゆっくりやって、まあこれ全然提じてないけど、<笑>ゆっくりやってると、ね、<笑>脳が認識<笑>するのが難しくなるらしい。へえー。そうなんだあん。あんまりにもゆっくりやってると。 ななんか昔なんてマジシャンだったか忘れてたけどちょっとずつこうやって動いてってめちゃくちゃ敏感な番犬にどんどん近づいてくっていうのテレビでやってたぶんそれだわ<笑>それをまあイメージ的に刀でやってるってことは相手からしたら刀が動いてるって認識できなくなっちゃうみたいな錯覚になるのああそういうことなのかなでいざなんかこの辺まで来た時になんか視覚が変わってあやばいってなってやばいってなってバッサーなの これも多分<笑>マジックだねではそ<笑>動かないとやられるっていう、うん、なんか、うん、冷静に判断できないぐらい、切り合いで死ぬかもしんねえっていう極限状態で、そんな手品されたら、<笑>確かに次死ぬかもしんねえってってのに、そんなこと、だたらやる、やられる前にやんなきゃとはなるけど、<笑><笑>すごいなんか、剣術とか技術以上に、心理のテクニックとか、手 品, 手 品, <笑>手品。 チックな、うん、技なのかな、のかこれあれが生み出されたきっかけは、はい、あのもともとそ眠り教師の初代の方が、まあ、市川雷蔵さんっていう方がちょっと足腰が弱かったんで、えー、だから必殺剣っていうのをちょっとなんか逆に動きの綺麗さをメインにしようっていうのでちょっと生まれたらしいですどだから今のは全部後付けのこじつけ<笑><笑>、まあ、それをね理論付けで現実で使えるようにするのがこの企画です やってみますかまとりあえずじゃあ、はいまあ、なんか映像見た限りではこの構えまして、はい、これをな100回返してゃ自分の軸一切動かないってことです、はい、かてし だけど意外と攻め込むタイミングわからん、これ。ああ、確かにな。もうおー、もう、激のタイミングだ。ああうん。今どういうところで。なんか、ね、じレタ た, た<笑>いや、全然、もう普通にずっとこの状態で、いってもいける体勢になってるんですよ。はい。ただ。 どんどん動くから、なんかもうあ今だって思ったタイミングがもう過ぎてて、はい乱されるんですよ、呼吸を。ーはーかそういうい普通に正顔で変わってる時って、はいあ、あるじゃないですか、このピンとくる瞬間経過あくっていうか、今好きや、今みたいな、ここだみたいな瞬間あるんですけど、これやられてると、それが来た時にはもう必ず違うところにいるから、あ違うあ、違う、も, 違うもう一瞬、正<笑>直待たなきゃみたいな、<笑>あ、今いけると思って。 躊躇したときの隙に切られるんじゃないかってうので逆にこうやって一回だけさ V さん回してザキさんやってみたら、うん、ね<笑> 向かうううまででのの間にもう剣の軌道がが全然違うそこうあるからそうなんです よ, んですよだから普通にお互い構えてたりしたらある程度はどの軌道から刀返ってくるだろうなっていうのが分かるんだけどこれやられてるときに攻め込んでいくとどこからどう刀を弾かれて切り返されるのか全然分かんないですよくよえだろ。刀やってる側はどのタイミングでもどんな対応でもできてしまうの 本間勝負で構えてる相手と比べて常にちょっと適度にリラックスしながらこれやってるからどんな対応でも多分できてしまうのかも、うん、眠り教師はちょっと半笑いだったもんな<笑><笑>ちょっと半笑いでやってたもん<笑>あの日両方で一やってる<笑>いや謎でるうんな<笑>まずここに。面白い 全然いけない逆に言ったらこの動きやってると自分から攻め込むっていう体勢には移りづらいかもしれないあー来た時に反射で避けるのは簡単だけどこの状態から自分で攻め込むっていう動きは多分相手に逆にバレるすごいとても理にかなっている意外とちゃんとしてるこの技そうすですか<笑> ネタにされやすい構え、うん、てる間にこうやってる間にパーンってやれたとか結構、そういうなんかギャグシーンで結構いるんですけど、はい、意外と、達庭の考え方がちょっといってるんから、うん、なるほど、なかなか有効な技だと思な外から見てたらね、なんか本当、何やってんだろ、こいつらってなるけど、うん、実際にその場に立ったら、受ける空気感が全然違う、これ。ってな感じ。はいはいはい じゃあちょっとまだ動きますかちょっと動きましょうはい動けい<笑>逆にあ、本当だえ、あの、あの方はどうやって動いてたのえ、でも本当、あれなんじゃないうん日部の動き方だからまず歩幅が広くないんだよね膝つけながらススススス ス, ス, ス, スっていう動き方がよくやったあ、ほんとなんかちょっと構えるときだ ちょっと違うクネってしうん確かに。図式じゃないんだと思うし、うん。あれどうやってんだろう？あのまじ、あ、残像。シャッタースピードですかね。まじ で,、ねマジでえー。どう だ, どうだと、あ, あのただ残像って言ってもあんな綺麗にカカカ カ, カってなんなんだ。あれどうやってんだろう？仮面ライダーでもあるんですよ。スカイライダーってやつが、はい、これあのスカーイって今度。 この手があれみたいになの、はい。ああ、残像ばばばばば。あれどうなってんだろうな。フィルムならではなのかな。ちょっとコメントで教えてください。誰かご存知の方いらっしゃいましたら。<笑>ご存知の方いらっしゃいましたらコメントで教えてください。プライズまで動画の完成度が上がります。<笑> Okay! <laughs> okay. <laughs> したくになりませんでしょ、<笑>確かに。 どうもお疲れ何 で, で, で,、まあ、ですかね、まあ、あのー、今やから言いますけど思いっきり思いつきで持ってきた話だんですけど<笑>まあなかなかどうして会話がね、弾みまして、ね、そうですね、なんか最初、馬鹿らしいなと思いましたけど、ぶ<笑>っちゃけ馬鹿らしいなとは思いましたけど、回<笑><笑><笑>でもなんかちゃんと考察してみると、やってる意味とか、効果的な。 使いい方ってううのはああるんでですね、ねれそうでした、ねうん、僕らも実際動いてみたら、うん、あ、意外と攻め込めねえみたいな、うんうんうん、攻めたらやられるしみたいな、うん、<笑>最初動画見てる時はめっちゃ笑っちゃったけど笑っっちゃた、うんうん、<笑><笑>俺もフィクションのものだろうと思ったから、うんうん、実戦でこれ使えねえんじゃねと思ってたんですけど、うん、ありかもしれないっていうん、結論です ね, ですね、はい、というわけで本日は「眠り京し郎の演月殺法」を実戦で使えるのが 検証するという企画でございました、はい、ありがとうございました